羽生の後継者だ。フィギュア界の、超新星、三浦義雄に注目メディアも熱視線。個性的でパワフル。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。日本フィギュア界の時代を担う17歳が話題になっている。現地2月11日に、米コロラド州でフィギュアスケート4大陸選手権の男子フリーが行われ、 三浦義雄が自己ベストを更新する 189.68 点、合計 281.53 点を叩き出し、金メダルを獲得。17歳8ヶ月での制覇は、2017年大会のネイサンチュン、米国の最年少記録を1ヶ月上回る快挙となった。最終滑走で登場した三浦は、序盤で4回転トゥループプラス3回転トゥループを鮮やかに決める。勢いに乗ったまま、 後半の四回転トゥループも綺麗に着氷させ、出来栄え点で 3.66 点を加点。ほぼノーミスで演技を完遂し、力強くガッツポーズを見せた。そんな超新星の出現には、中国メディア、倉庫も熱視線を送っている。17歳の新譲る羽生が誕生。と銘打った記事を掲載し、フィギュア界のレジェンドである羽生譲弦を彷彿とさせる三浦の素晴らしい演技を称えた。まず、同メディアは、 羽生の後継者は誰だろうかと疑問を呈すると、続けて、先日開催されたフィギュアスケート四大陸選手権では、17歳の才能あるティーンエージャーが現れた。それは、男子シングルで優勝を果たした顔三浦だと断言。この日本の若者は、非常に個性的で力強い演技で人々を魅了すると絶賛した。さらに、同メディアは、おそらく三浦は、日本フィギュア界の次世代エースになるだろうと予想。 もちろん、今はまだ若いので、将来どんな結果になるのかは自分次第だが、歴史を作れると期待していると、ハブの後継者になると太鼓板を押した。大会終了後には、自身のインスタグラムで、四大陸選手権ありがとうございました。目標を達成できて嬉しいです。次の世界ジュニアに向けてまた頑張ります。と喜びを表現した三浦。果たして3月にカナダで開催される世界ジュニア選手権では、